まもなく、車い到着です手の車い側、の車いのごおりますの車いすのをおすの車いすの車いすの車いすの車いすの車いすご利用すの車いすの車いすの車いすの車いすい